次は終点群中港です。次は群中港群中港終点です。おいで乗車ありがとうございました。车内に男性の在番船員をお知らせがあります。 群 中, 中, 中, 中港到着です。